今日美女を下げあ、どううも太郎ですですとといこね昨日ねお母さんの家にいたんですよちょうどお母さんが実家帰るよってほんで、まあ、朝の6時とか7時くらいまで新曲の作詞をしててでちょっとずっと考えててあーってなって結果もう眠くなっちゃってまあ1曲まあできて1曲ができてそのまま寝たんですけどそのベッドにいつかお布団に入ってる間にもう眠くなっちゃったんだけど動きたくないってなって。 あもうおしっこ行きたいってなってで横にお茶のペットボトルがあったんですよお茶のペットボトルでも残りちょっとしかなかったからこう飲み切っちゃってそのペットボトルにこう尿をしたんですよちょっとトイレに行くのだるいしも動きたくないから、うん、ほん で, で朝起きたんですよでいつもなんか自分薬を、まあ、毎朝毎昼毎夜みたいな感じでそのビタミン剤とか抗生物質だとかいろいろ飲んでるんですけどあ 今日は薬飲むかと思っていつもは水で飲んでるんですけど今日お茶しかないなあそっか昨日お茶買ってたのか俺と思って<笑>しょんべんで薬飲もうとした話です太郎ですはいということでね今回はなんかニキビ跡に効くっていう卵肌プラスっていう商品メランホワイト卵肌プラスっていう商品で えっと、ニキビ跡専用のクリームと卵肌プラスっていう美顔器のセットらしくてこのクリームメランホワイトっていうクリームがニキビ跡によく効くクリームらしくてそれをなんか肌に吸収させる美顔器がこちらクリームだとかいろんな化粧水成分とかを肌に吸収させるための成分がこちらですなんかこれすごいところがこう皮膚に触れると 勝手に反応すするんですよ皮膚に触れると青と赤に反応するんですけどまず最初に浸透力を最大するためにクリームを塗る前にその肌の余分な皮脂だとかを取ってくれるこっちでまず余 分, な余分な皮脂とか化粧残りとか老廃物とかを吸収してくれるらしいですで吸収して綺麗な肌になったらクリームを塗ってクリームをした上からこっちの青い方 青い方であの肌になじませていくみたいな感じなんですけどさっき少しやってみて、まあ、なんか吸収っていうか肌にのってる感じっていうよりは奥に浸透してる感じがちょっとあったかなって思ってでこのこれ自体はそんな1日2日とかじゃなくて2ヶ月間ざっと2ヶ月間使って効果が感じられるようになるっていうのでちょっと2ヶ月間はやってみようかなと思いますちょっと興味深い商品だったので で, でさっき赤と青があったじゃないですかこっちがこれ が, これが青これが青 こっちが赤みたいな。で、これは青がアクネ菌、皮脂の過剰分泌を抑制し、キャラを収縮してくれる。ニキビの後の赤みを和らげてくれる。で、赤い方がコラーゲン再生を刺激し、細胞を促進することができる。1個目が青で2個目が赤です。で、1日1回5分以内程度で使用してくださいってことなの で, で、さっき右半面だけやったので、今回左半面だけちょっとやっていきたいと思います。太郎あげあげ。 その方でこの辺の辺こうやってこうやって皮脂とかをこう吸収するみたいな、まあ、皮脂はないやらこうやって取る感じですねでまあこんな感じ見えないな多分ちょっと脂っぽい感じがわかるかな鏡がちょっと濁ってる感じで出てくるんですよでそしたらまあ、大体取れたっていうせにしてメランホワイトメランホワイトっていう商品こんな感じですね見た目見るかな 普通のなんかクリームみたいな感じ塗ってみます。やっぱ蓋側から使わないともったいないからね。これぐらい？これをあのさっきのマイナスの青い方で塗っていくって感じ。すごくねこれ肌に当たってる時だけ反応するの。 もそもね、こうやってなんか浸透させることでか多分メランホワイトってくらいだからメラニンメラニンとかの色素を薄くしてくれるとかメラニンとかをホワイトにするよみたいな意味合いがかけられてるんじゃないですかね多分この美顔器美顔器っていうのか効果を多分数倍にしてくれる効果がある感じなのかな多分。 だから多分これセットでやってるんじゃないでしょうか。別にこれは案件でも捨てるでも何でもありません。ちょっとっ。あ、値段が2万くらいだったかな。だから、こういうのって多分乾燥肌の人とか。その吸収しても。すぐ飛んでっちゃったりするわけじゃん水分が。だからちょっと。 奥まで入りにくいと思うからそういういいい人に意外といいのかもしれん、ね、まあ油性肌の人もそういう最初の皮脂とかを除去する逆側の機能を使えば全然いいと思うしえでもなんかねだいぶ見てちょっとピントがねなんかだいぶ綺麗になった感じしないちょっと過去の動画見てみて気のせいかなでもこれ赤身だけだからちょっとボコボコ感はま全然あるんだよねそう言われてしまうとはい こうこうシワみたいなのができちゃうから早くちょっとね後の治療ごとこの辺したいとねはいということでこんな感じかな使った側はまあそれはクリームなんでこういう感じで汚れますねでこれはちゃんとあの殺菌シートとかメッキンシートみたいなので拭いて乾かして元の場所に戻しますまあちょっとねまだ1回じゃ全然効果分かんないのでちょっとねとに2ヶ月間ちゃんとやって、まあ、1ヶ月ごととか1週間ご と, とかレビューしてどんくらい変わったかっていうのをね写真撮りながら変化をね 出していけたらなと思います、まあ、塗った感じ全然ヒリヒリとかもしない普通のなんか優しいめのクリーム生クリームみたい塗ったみたいな生クリーム牛乳塗ったみたいなくらいの感覚のクリームです特に全然ピーリングしてるような感じもないしヒリヒ リ, ヒリヒリして肌に効いてるって感じもないし普通のね乳液くらいの感覚で今ありますはい<笑>はいということでこんな感じでやっていきますタロ太郎でしたバイバイ 僕の楽しみは、you